紅白、キンググニュ、サッカー日本代表のワールドカップ名場面コラボ演出にネット、試合の記憶が蘇り涙が、大晦日恒例の第73回 NHK 紅白歌合戦が31日、2年ぶりに東京、渋谷区の NHK ホールで始まり、2回目の出場となった人気ロックバンド、キンググニュが今年行われた FIFA ワールドカップ、ワールドカップ、 カタール大会の NHK サッカーテーマだったスタードムを披露した。日本代表の森康一監督とディフェンダー長友優斗が登場し、キンググニュのスタードムを見守った。同曲をワールドカップ中に聴いていた長友はモチベーションをいただいてました。勇気をいただきましたと感謝した。また、歌唱中には日本代表のカタール大会の名場面も流れた。 この演出にネットでは最高だったかっこよかった演出マジでキンググニュのライブみたいだった紅白のキンググニュさんかっこいいなマジで最高のバンドすぎるワールドカップの感動も蘇った NHK アムが演出してくれてすごいよかった試合の記憶が蘇り涙がといった声が上がった73回目を迎える今年の紅白は 改修工事を終えた NHK ホールで2年ぶりに開催。同所でのあり観客での開催は3年ぶりとなる。司会は大泉洋、3年連続と橋本環奈、初桑子魔法アナウンサー、2年ぶり4度目。スペシャルナビゲーターとして嵐の桜井翔も参加した。ゲスト審査員は嵐、松本潤プロフィギュアスケーター羽生結弦さん。 プロ野球ヤクルト村上宗隆内野手、サッカー日本代表森安一監督、女優足田絵奈、黒柳哲子、福原遥歌舞伎俳優坂東矢十郎、アーティスト西村光道、新国立劇場舞踊芸術監督の吉田俊が務める。テーマは、ラブピース、みんなでシェア、コメント、キンググニュ最高でした。あと一歩。 の曲が頭の中に昨夜から流れて続けています。森安監督も長友選手も心中は私たちとは比べ物にならないほど悔しさや悲しさを味わっていると思います。更新しているわけはなく一歩ずつ前進している日本代表を誇りに思います。批判する方、負けると手のひらを返す方が必ずいますが、確実に言えることは現時点で そんな方々よりサッカーが上手いから日本代表のメンバーに選ばれたんですよね。すごいぞ。代表選手。私の主観ではよ今まで見た中で一番今年の紅白良かったな。スタードム、やはり名曲ですね。音の迫力が素晴らしく、力強さが伝わってくるステージでした。ただ、事前収録なのは残念でした。 別スタジオからの歌唱だとは思っていましたが、生出演だと思っていましたので、時田さんがソングズで、スタードムに込めた思いを話されていた通りの日本代表に寄り添う曲で心に響きました。試合の記憶が蘇り、涙が、て、ベスト8を目標にしてて達成できなくて、英雄気取りで出てきた長友と森康が情けなくて、涙が出てるんですね。同感です。